でストレス性ということではストレスで起きているかどうかっていうのはまあ普通に考えてもわからないわけですよね。目に見 うんどうぞ。<笑> けければ、よくしゃべるね、ん、は、ん、いはい、あ、あおお膝膝、こ<笑>ち<笑>来たたから、首撫でてあげたけどほらああでほ ら, ほらいいのできた。うんきたー はい、うん。 うんうんはいんうんうんうん、ジでやん何だろうって顔して見ています、うんちゃん。はいはい はい、ポンちゃんそれジャン君の体にいいやつなんですよ。 そうなんですよというのもですね、えー、今日膀胱炎のお薬の追加というか、えー、もらいに行った時にいろんな話をまおいママさんしてきたそうです。で、えー、治らないようなので一旦薬はやめてですね。うん、多分いいいていないでしょうと先生が、はい、これをね続けていても仕方がないので、うん、それではということもありこの 膀胱炎にならない膀胱炎を引き起こす要因になっているものがな少ないやつ、うん、ごはんというのをまあこれは試供品ですがこれをもらってきたそうです。 ドルバイド血液症および集酸カルシウム血液症の猫に給与することを目的として特別に調整された食事療法食です、うん、まあえっ、ー、と突発性膀胱炎っていうのが意外とあるそうで、えー、それかもしれないねという今のところの見立てです、はい、それは原因不明のっていう意味だそうです、うん ストレス性ということではストレスで起きているかどうかっていうのはまあ普通に考えてもわからないわけですよね目に見えるものじゃないから。でもとりあえず食べ物の中に結石を作らない膀胱炎になりにくい、えー、要素になっている、うん、ということでこれを。 えー、試供品だから、これのつぶ、つっかり、二週間ぐらい食べさせてみるっていうことでしたかな。まあ、あので、週間様子を見る。食べないとわからないということですね。そうですね。なんか、尿を弱酸性にしてくれて、うん、ミネラルなどの栄養バランス を, を。調整して、はい、マグネシウムの含有量を制限し て, て。はい、くれて。ミネラルの少ないという意味では、この。 今住んでいる秦野という 都, 都市は水が美味しいんですけどその代わり少し一般的よりもミネラルが多いというお話なんですね。なのでそういうのを少なくしてくれるっていうか取ってくれる、あのー、なんか石みたいな セ,、えーあのー、セラミックみたいなの入れてるんだけどね。あはい、まあその辺も、まあ 気をつけながらこれも食べさせながら、うん、これ人気あるみたいな。めっちゃ人気あります、えー。ロイヤルカナンさんです。良かったです。ユリナリー S O、はい、で C L T っていうのがそのジャン君の、うん、その突発性なんとかに聞くま、うん、だそうですそうです。